なん知らぬいですどうぞ矛崎入場ー会場にお集まりの見る皆様こんにちは我々、神奈川県は横浜市よりやってまいりました関東学院大学、矛崎と申します 全身全霊演舞させていただきますので、どうぞお手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。己に宿りし、格縁の花、矛先2018、知ら 妖怪たちが闇より強い群れをなす、泡いこと淡いまの域に現実から目を届けたかった。 前に集まるややしな桜はここに滑いているんです。 世の中通いいじたこの道をここに合わせて生きてい you、yeah. 関東学院大学、ここ先の皆さんありがとうございました。 エントリーナンバー三十八番。